これをもうちょっと足りないねこれ入れてちっちゃいもういいと思う45じゃあこれをね室温に戻した無塩バターをボウルに入れ泡立て器などでクリーム状になるまで混ぜますコンピー1袋入れヘラなどで粉っぽさがなくなるまで混ぜてひとまとめにします30分でかさなきゃいけない アイカックしたバタンね。ボールの中に入れます。したらですね。これを。クリーム状になるまで混ぜます。はい、混ぜ混ぜして、こうやって、はい、やる。はい、押さえて。はい、持って、ゴール持って。こう。自分でやる。 まぜまぜしたまぜまぜしたうんクリーム状になった。あ、なってるね、上手上手クリームジョナッタこれ、ほら、クリームみたいでしょ、うん、これ、クリームジョナル混ぜて、ほ、ね、らただね、これを入れるんだってあ、でも、これをまずこの、ここについたのこれ 開きます。はいはい。ママはいはい、たらこれを。この中に入れていくんだって。これをね、混ぜ混ぜしていくんだって。やる。やんの？でもこれがね、ひとまとめになっていくるらしいんだけど、まだまだだね。 そういうとは、バターを出しますこれどうやるこれを、こうやって、はい、はい、足してもう一回ぐらいかなやる、はい、はい、いいっすはい、ありがとう置いておい て, も う, ちょっっていやうん、ちょっと、これで様子見ようバターあ、もうね これ大丈夫そう。まとまってきた。あ、いきてきた、ほら、できてきてじゃん。はい。え、はいはい、頑張って。え、はい、頑張って。すごい上 手, 上手。上 手, 上手。これを。もうちょっと、こんな感じでやる。はい、え、じゃじ こっちを切るはい、ここに入れて冷蔵庫持っていこう。 こめちゃ違うよ、まだまず、冷蔵庫に入れるじゃ次、ココアのほうやり<笑>うんこっちはあれだねチョコレートの色だ ね, ねチョコレートチョコレートの匂する、ね 疲れちゃった。疲れちゃった。疲れ、疲れてない、うん。大丈夫。いい匂いする。いい匂いするね。今日のさ、給食何食べたの。あんな。覚えてないよ。覚えてない。お米食べた。わかんない。うん、パンだった。豚肉食べた。豚肉。 デザートはフルーツだった。バナナ。バナナ美味しかった？うん。豚肉も。豚肉も食べたの？うん。美味しかった？うん。あとあとわかんない。あとわかんない。パタデュース。さつまいも？あ、うん、パタデュース。何色のパタデュースだった？うね、黄色い。あ、うん、黄色？黄色いさつまいもだった。そう日本はね、そうさつまいもね黄色いんだよ。 フランスはオレンジだもんね、うん、いけるかちょっとやってみるうん、これちょっとやってはい、拾ってね、うん、みきちゃん、長い気をつけてよ自分で落ちちゃったな綿棒が勝手に落ちたっていうの<笑>綿棒が勝手に落ちたの で気をつけて、だから落ちないようにケイくん気をつけてあげないとケイくんじゃないケイくんじゃないのうんケイくん <笑>たいなはいこれサササンンンイイイチチチこここここれ、れ、れ、れ、餃子れ、平たくしてください。 おいしそうだねこれねチョコレートココアクーキーおいしそうだねはいいいと思いますワーボーじゃこれを冷蔵庫で30分で寝かせますそしたら最初どれでやりたいこれやりたい、うん、これじゃあお手本見るから見せてこれをこういうとこにこうやって押すのそしたらいくよ ゆっくり。じゃあ。くまさん、これをこいっていきます ね, ね。はい、次どれでやる。こっちの方が簡単だよ。せーの。はい。自分で出す。うん、難しいよ。うん、やるこ。こっちがいいと思うよ。こっち向き。あ、ほら、ああ、切れちゃった。 さあ、頭ちぎれちゃった<笑>ほら<笑><笑>じゃママ大丈夫です、ミキちゃんママハートね、いく よ, んハートういくよ<笑>ほら ハート型クッキー、きました、はい、見てできたできたできたみきちゃん、クッキー好きに参加します ね, ね, ねあ、上手上手上手上 手, 上手すごい上手みきちゃんとママは、こっちのコカークッキーやるかねどうし、ん、て、フェッショコから m D'accord, mais bon, t il y a、oui, un peu r de poche. e s t Il y a u t peu de poche. D'accord, il y a un peu de poche. D'accord, il y a un peu de poche. じママもクマちゃんやるからさ、君星とハートやんなよ、はい。ね。なんか卵入ってるらかな。ね。壊れてます。もっと丁寧に抜いてください。 丁寧に抜くの、こうやってちゃんと押すの最後まで押して、取る行くよ、一緒にやろうこうやって持って、はいたら、最後まで押すあ、よしよしよしママ、うん、もう帰やるやろうん、頑張って ちょっとさ、壊れちちょっっとゃい 壊, 壊れちゃった。ち すぎじゃない、ちょっとじゃないよ、これ。学校のさ先生優しかった、うん。日本の学校と。あ、みんな、みんなにあげたいの。みんな多分足りないと思うけど。よかった ね, ね。日本の学校とフランスの学校どっちが好き。どっちも好き。 ルルレコルコースレコルコースのマ好き？ああ嫌だ。嫌だ。日本の方が好き？うん。日本好き。日本の学校また行きたいじゃうん。いっぱい。じゃあ日本の日本にまた来たらさ学校日本の学校行く？うん。早く行こできた。食べよう。焼いて焼いて食べます。お, お腹空いた。たらーん。 じゃあこのこわれてるやつこれたべな。はいえ うん、オッケーじゃあ、あっち持って行こう、はい、あっちで食べよきてきてきて2個、はい、いいいいいいよ、2個じゃあ白とさ黒、白とチョコ食べるいただきます、うん、これ、これ食べるそれおいしいおいしいおいしい自分で作ったクッキーおいしい ううん、ん、ん食食べべるるの、はいなんかれるの1個でいい、ママ1個でいい壊れてな い, のいいいい個でママ壊ここ壊れれててななよ、よたハー食べるよーート、うん、しししじゃんううここシシルルになってんだここにっ、ねね、こ, ここに「ありがとう」って。 ありがとうって書くよじゃママお手本見せるから同じように書いてね全部食べていいこれだめよてか何食べてんの君、これとこれだよ僕、これとこれ他のあげるやつ「ありがとう」って、うん、これ日本語ね「ありがとう」これ先生に書こうねこうやって。 ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ね。じゃ、これ、はい。ありがとう。書いてみよう。できる、一緒に書く。あり。が。とう、うん。じゃ、じゃ、じゃ。 手に持ってんの。はあ、うわあ。先生に渡すやつ。うん、ああ、楽しみだね、うん。今日最後の日だね。